山崎のスペシャル13のよく似てるような。どんな感じなんだろ開けたまま甘いクリームの香りがしてきましたね。開けたね。ではちょっと中身の。え、うん、断面はこんな感じになってます。では、いただきます。 普通の商品こちらの長いパンというところでかつて製造されていた商品を再現したということですねミルククリームの書いてありますが食べた感じミルクというよりはバターバタークリームのような濃厚な味わいがありましたミルクとは違うかなと思いましたで生地はふんわりとしていて美味しかったですし中に入っているザラムルちょうどいいジャリジャリ食感を出していてお香りの音をかなえくれました